今のの時代に SNS やっった方がいいのかって話なんですけどもこれはね面白くていろいろ調査をしていてうちでもねいろんな媒体でどれが反応率高いのかっていうのを調査していったんですけどあのうち実はこれ動画見ててメルマガとかでねやってて見てくれてる人もいると思うんですけどやっぱ昔に比べてメルマガの反応よりもいろんな普通の SNS とかの反応が高くなってきてるんですよつまり人々が SNS とかを見て物を買ったりだとか何かこうねえアクション物を買うってことさそういうことをやってる時代 に変わってきたなっってていうのののが私の思っている一個の答えなんですねなんで SNS やって昔は集客できない集客の媒体にはならないだろうって言われてたんですけど最近はなってきてるというのが実は現実なんですよだから皆さんはリーチできる SNS が何なのかってことを各地域で調べて、まあ、それを実践していくというふうなことをやらないといけないつまりどういう事態なのかって言ったらマルチチャンネルにありすぎてやらない看護と増えたというような形が一つの結論だと思って知っておいてください下のリンクに、えー、特別会議会議をっているのでゲットしてください